キングプリンス。岸の美秋の退場予定だが、ファンからは未だにショックの声が上がっている。15日には放送中のグループの冠番組日本テレビ系、キングプリンスル。キンプル。土曜午後1時半が来月13日放送で最終回を迎えると発表。ファンはメンバー脱退を目前に悲しみに暮れている。 なぜ三人は退場まで決意することなったのだろうか。そこにはジャニーさんとの約束が影響していると芸能関係者は語る。キンプリの目標の一つである海外公演はジャニーさんとの約束でもあったんです。もともとキンプリのメンバーらはレッスンなどで遅くなった日にはジャニーさんのマンションに泊まるなどしていました。デビューもジャニーさんに直談判したりなど、 互いに信頼していました、芸能事務所関係者。実際に昨年11月4日にファンクラブサイトで脱退を発表すると同時に公開された動画内で、平野は以下のように語っている。僕はですね、デビュー当時からジャニーさんとしてた夢、そしてジャニーさんとしてた約束、そしてファンの皆さんとしていた約束。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 4はドラマをメインにやりたいメンバーでした。ドラマや映画となると長期の撮影期間が必要となります。その間もバラエティやコンサートなどの仕事を行なすキンプリメンバーは常にスケジュールがタイトでした。そんなスケジュールの中では海外公演の日取りも取れず、メンバーらは何度かそれらを話し合ったようです。 それでも海外公演を優先させたい3人と他の仕事を優先する2人のモチベーションの違いが、金プリを2つに分断してしまった、当然。平野は退場後、海外の芸能事務所へ行くのではないかという噂もある中、今後のメンバーらの動きからも目が離せないだろう。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。